グビおいしい炭水化物というものを食べると太るっていうこういう人間をつくったんだうーんうどんを見たらうまい朝日グ